ま「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれ一つになれ」「月は暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わる支えだの」「ラビスキー」 君は輝いてくいつたえてサイバトロンは宇宙に散らばったアンゴルモアカプセルを探し求めエネルギー反応をキャッチした惑星ドドマンに向かっていた。 惑星バンは通称砂の星と呼ばれていますこのところの激しい流さのおかげで大地も侵食されわずかに住んでいた生物や植物も絶滅の危機に瀕しているようですやっぱりアンゴルムはカプセルの影響かなカプセルは流砂の中を流されて移動していると思われますあんな誇りっぽいところはごめんだぜギンギラギンのハートもないちまうよ どこの惑星でも同じだろう別にこの惑星じゃなくてもブレイクのやることは大したことはねえんだよそれじゃ今まで何もしてなかったみてえじゃねえかコラーダこそただトグロ巻いてるだけだろなんだとはあはああれだなこの間俺がコラーダおめえの歯ブラシ使ったことを根に持ってあんなものは捨てたペンギンになっちまいそうでなコ<咳>ブラよりはマシだぜち ょ, っとちょっとどうしたのブレイク コラーダが先に喧嘩を売ってきたんだよこんなやつに喧嘩売るほど落ちぶれちゃいねえよドク、えー、ラーダブレイクはいこの惑星でのカプセル探査はお前たち二人で行ってくれえー、なんで何すんだよイエッサーとイえっサーイエッサー砂の新気楼 接近サイバトロンの宇宙船も惑星ロノバに接近してるみたいよサイバトロンの奴らもこの惑星のカプセルを狙っているのか面倒くさいことになる前に先に見つけ出すんだセイバーバックえっドエンドスリングお前が行けサイバトロンと出会ったら助けに行ってやる助けにだとスリングつべこべ言わずに行ってこい俺に命令するな 砂の上からカプセルを見つけ出すだけだ。簡単だろう。簡単ならガイルだとか行けセイバーバックが行けデッドエンドが行けどうしたんだ、スリングいつもいつもお前らに命令されているようで面白くねえんだお前に期待しているからじゃないかん俺たちの中じゃ一番速やかに仕事をこなすことができるからな、スリングは。そうだろう、みんな。そうね。 難しい仕事はスリングが一番ねスリングにできるならサルでもできるでしょうけどなんか言ったか頼むぞ、スリング。お前はデストロンの切り札だ切り札<笑>やっぱり俺しかいねえか転送するわよ。頑張ってらっしゃい 切り札ってなぁ、こんな仕事するのか<笑>うん、これだな この星なんて、てやっぱりペンギンギには向いてねーぜ俺は別に一人でもいいんだぜなんなら今から帰るか俺だってそうしてえけど単独行動はまずいだろ相棒によっては単独行動の方が動きやすい場合もあるなんだ俺じゃ捨てまとになるって言いたいのかフうわっ んコラーダたく、待てよ、コラーダ単独行動は混ぜってわあ、あれこっちにもコラーダ、あっちにもコラーダうーん、こうなったら、まずあのコラーダに、と、一撃どうだ何すんだ、この野郎ああ おめえが本物か悪い悪いコラーだが4人も見えたもんだよ手っ取り早くか知ちはついてねえのかおかしいなさっきこのあたりにカプセルが転がっているように見えたんだがうわっなんてところだ 大体こんな仕事をキリ札ダの俺にやらせるのがおかしいんでそーあいつらは今頃のほほんとやってるんだろうなんサイバトロンかお前らも来ていたのかお前なんぞに任せてはおけないからなな何やはりスリングは サイバトロンと戦うしか使い道はないんだ。サイバトロンのウサギにも勝てまい。デッドエンド、もう一度いってみろ。<笑><笑>待て。っーくくそー、どこへ行きやがった。許さねえぞ。テスタロン、誰だ。 サイバトロンまだカプセルは見つけ出していないようだなうわどうなってんだ、こりゃちょうどいいむちゃくちゃむしゃくしゃしてくるんだスレングヘンコラダ変身何を興奮しているうるせえどいつもこいつもぶっつぶしてやるエルバッカー<笑> コラーダやられても俺のせいじゃねえぞ勝手に単独行動を取ったコラーダが悪いんだよこの辺りにあるはずなんだけどなあうわ っ, 脅かすなよ あ, あ, っあったあったなんだ教えてくれたのかあれ なんであんなところにしかもあんないっぱい<笑>まあいいや やはりスリングだけに任せてはおけなかったな俺はサイバトロンを倒していく今のうちに見つけ出すんだスリバーバックデッドエンドこいつは俺が倒してやるスリングはカプセルを見つけ出すデッドエンドてめえよくも何をするんだスリングうるせえてめえらの魂胆はお見通しだぜ何のことだ<笑> もう、おめえらの言うことは信じられねえそういうことなら、相手をしてやるダンゴこいつを片付けてからだスリングあ？どけスリングそうはいかねえこいつを倒して、また手柄を自分のものにする気だろうかって言ってんだそんなくだらないことには興味はないカプセルを横取りしやがったくせに。何のことだなんだ あれはカプセルじゃ。 まだあったんかいよし、捕まえたあれカプセルが…あこら、カプセルちゃん待ってよカプセルちゃんカプセルちゃんふうぅ、うん、スピングのやつ、何してるあいつ、頭でも撃ったのかそんなことより、サイバトロンはどこへ行ったくそー コトコさん、じっとしててねお願いカッセルちャんスリングなんぞ相手にしているだけ時間の無駄だったな俺が戦いたいのはサイバトロンそれもワンマンズアーミーと恐れられたビッグコンボイだけだおお、ビッグコンボイお前とは察しで勝負がしたかったんだデッドガン さすに素早いのビッグコンボイくらえ く, くそ逃がすかまた消えたかえアリも死ねえカプセル追いかけて疲れちまったぜ。あ、何の音だなんだデストロン何してんだ 何してるんだろうわからねえこの惑星に来たからありもしないカプセルや変なものばっかり見るぜありもしないカプセル砂漠地帯では新気楼が見えるって言われてるけど新気楼っていうのはあの実際にはないものが見えるっていうええでもこれはちょっと違うみたいねコラーダーどうしたブレイク知らねえよあんなやつデストロンと戦ってたけどそれも幻かもよ ななぜ確かめない だ, だってさ自分勝手な行動ばっかりしてるから少しは痛い目にブレイクああビッグコンパインオープンゲートオープンデート 今は流されずにいるようですそれじゃあもう誰かが押さえたってことかなカプセルの方は頼む私はブレイクとコラーダを探す音楽変身ハイレット変身スタピー変身デ ィ, ーーディーナビー アンゴルモアカプセルの回収は完了した早いところ転送してくれダメよ分かんない人たちねなんだエカテリーナ姫とでも呼んでもらいたいのかそんなもの抱えてたら転送できないって言ってんのよ途中で何が起きるか分かんないじゃないそれでもいいなら転送してあげるけど<笑>どうするガエルダート、うん、そういうことなら仕方あるまい 自分でで運んでいくしかないの美しくないそれなら置いてってもらおう最後だろそのカプセルを渡してもらおう何だとこれでも暗らいやっぱりおとなしく渡しそうもないねうかつに打ってカプセルに当たったら大変だそれじゃもしかしてそうだ なんだおううまだそんな手品は覚えていない。 はいあれいくつも点滅していてどれが本物だかわからない仕方ないが一つ一つ当たっていくぞ奴らより先に見つけ出すんだこらーだ勝手な行動を取りやがって俺がビッグコンボに送られちまったじゃねえかそんなものと遊んでるからだ、うん、こいつは勝手についてくるだけだ。 コラーダよりずっと素直だぜお前がデストロンじゃないのが残念だよ何デストロンだったら俺が倒してやるもの相手ならしてやるぜいい加減にしろビッグコンボ イ, ンボイ勝手な行動は自分ばかりか仲間も危機に陥らせるんだだから言ったじゃねえかだったら黙って俺について来いコラーダこれだから どのカプセルも、追いかけると逃げちまううんどうせまた逃げちまうんだろう。あっコラーだ変身よし、これで任務完了だ先にいただくぜあ、本物かよスリング、何をしているガエルダート、セイバーバック。お前らが俺のことをどう思ってるか、はっきりわかったぜだったら早く、カプセルを奪い返すんだ は離せはっはっわっおおサイバトルの夏を束になってかかってこいってんだ お前らだけで何ができる 今では本物だろうな。デッドガン。こらだ、カプセルを、ここは俺が防ぐ。こいつらの相手は、俺がしてやる。今の舞台には、俺よりもお前が必要だ。お前がカプセルを。<笑>俺たちの舞台に、必要じゃねえ奴なんていねえよ。もうないか。 ごごちゃごちゃゃ抜かすのはまとめてやっつきでやるサンダーホールエーザーバーコラーダ逃げろ俺の辞書に逃げるなんて言葉はねえんだよ今楽にしてやるぜうわっ コンボビッグキャノンゴーどこを狙っているー戦場では1秒先に何が起こるか分からないんだ。<笑> そんな時信頼できるのは共に苦しい訓練を乗り越えてきた仲間だけだたとえ喧嘩をしていてもなさあ帰還するぞイエスターまた俺らしくないこと。 何を見てるんだ結局あいつらが探知機に反応してたんだなんああおかげで苦労させられちまったぜ<笑>まったくだブレイクが追っかけていたカプセルの幻はアンゴルモアエネルギーのせいだったみたいね本当に散々だったぜ<笑><だな><笑><笑>アンゴルモアカプセルの反応がさあ行くぞイエスだ 敵の親玉マグマトロンがシャシャリ出てきたぜ分かった次の任務は私が一人でやろう大丈夫かよ奴との一騎打ち避けては通れぬ道なのだマグマトロンの正体がわかるか超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第6話恐竜合体マグマトロン何ロックバスターって誰だ私の戦友